阿蘇特産の高菜を収穫し、その場で漬けて阿蘇の旬を味わう阿蘇高菜祭りが、平成31年3月16日、阿蘇市内の巻で行われ、大勢が訪れて高菜の収穫と漬け込みを体験しました。この体験は、阿蘇 4H クラブなどが実行委員会を作って、阿蘇特産の高菜の旬を味わってもらおうと27年前から行っているものです。 麻生高菜の収穫は茎を一本一本折って行うことから高菜折りとも呼ばれていますこの日は熊本市内などから子ども連れなど大勢の参加者が訪れて15センチ前後に成長した麻生高菜を実行委員会のメンバーらに教わりながら一本一本高菜折りを楽しみました関係者の話では昨年の10月下旬、80 r の水田に高菜の種をまき 今年の生育状況は良好ということです参加者は1000円の料金で6キロの高菜を収穫して塩と唐辛子で揉んでその場で漬け込んでいました中には旬の麻生高菜を楽しみに毎年来ているという参加者もいました漬け込んだ麻生高菜は4、5日すればピリッとした独特の辛味がありシャキシャキとした食感の新漬けが味わえるということです